皆さんこんこにちは星空写真家タタイムラプスクリエイター成沢ですどうも双眼鏡のお話をしたいんですけどこの双眼鏡これ富士フィルムさんからお借りしてるんですけど、えー、と TSX1440 っていう双眼鏡になります双眼鏡ってこのチャンネル見てる方はあまり馴染みがないかもしれないんですけど星空撮影って双眼鏡 双眼鏡っってて私はすごく大事だと思ってるんで、すよねでこの双眼鏡ですね、しばらくお借りして結構楽しませていただいたんですよ。で、まあ、あの、この双眼鏡の紹介をしつつ、ホちラ撮影で双眼鏡あると何でいいのかっていうのもご説明したいなと思います。 双眼鏡って目でで見るものなのな撮影って単純に関係ねえじゃんって思う方多いと思うんですが、まあ、そこはね私のちょっと体験談をお話ししたいと思うんですけども、えー、と私は星空撮影を始める前に双眼鏡で星を見るっていうことをずっとやってました。で何をするかというと例えばこう見て「ああそこにあの星座があるんだ」ってこう星座線をこの双眼鏡で辿ったりとか。 あとはあれあそこになんたか成分があるなあなたか成団があるんだよなってことでこうやってみてあったあったあったあそこにあるんだおおみたいな感じでずっとやってたんですよ。でこれ結果的にすごく良かったなって思うのがえそのですね3年後かなにホ空ラ撮影を撮影し始めるんですけどももうすでにホ空ラの撮影 を始める前にね星の知識がそこそこついてたので上達が早かった気がするんですよ実際双眼鏡を使ってその星雲とか星団を探すときってこう星をたどっていくっていうことをやるんですよ例えば、えー、みんながよく知るアンドロメダ銀河っていうのがあります M31 っていうこれの探し方を参考までにご紹介するとそのカシオペア座画像を出しますねカシオペア座が あっててそののカシオペア座 M の形をしてるんですよこれまあ北極星の近くにありますので北極星からたどっていきますで、えー、とこのカシオペア座からの隣にですねテガスス座っていうのがあるんですよでそこの一つにアルフェラッツっていうね星があるんですよでそこから2個トントンと行くとメラクっていう赤い星がありますでそこからまた2個トントンと行くと えー、その隣にアンドロメダ銀河があるっていう感じなんですけど焦点距離も載せますけどメラクまででることができればた200ミリエリアなんですよね200ミリでメラクからアンドロメダ銀河まで入りますよみたいな感覚の焦点距離になるんですよ。まあ、こんな感じでセーセーダー見つけるんですよ今ってそのアプリで調べられますけどそのアプリで行ってる場所がどこなのかって分かんなかったりするじゃないですか。 でもしくは自動導入っていうですね、大きい天体望遠鏡を使えば自動導入っていう、すごくありがたい機能があって、まあ、初期設定さえ済ませてみれば勝手にそっちの方に向くっていう機能があるんですけども、初めての方ってやっぱりそこまで手を出せないですから、自分でやっぱ自力で星を探すっていう方が、まあ、コスト的にも安く済みますし、あと自分の実力を上げる上でもね、そっちの方がいいんですよね、知識を身につけるっていう点でも。 だからまあ双眼鏡でそうやって星をたどって星星雲をを探しててていいいいいいくっっうこととやってみるのがいいと思いますねだいたいですね星をこれから撮りたいなって思う人が最初につまずくのが天の川がどこにあるのか分かんないとか星座の形が分からないとか北極星がどこにあるのか分かんないとか星雲星団の位置がどこにあるのか分かんないともう撮れるカメラは持ってるのに自分でそっちに向けられないっていうねそういうのが 最初のハードルだと思うんですよそのハードルを乗り越えるためにととっってても効果的なのは私は私双眼鏡だと思っているんですね、まあ、撮影の合間にこう双眼鏡で星を見ることであれあそこになんかあるなあれなんだろうってこうスマホアプリとかでね調べたりしてでそうするとああれがなんとか星雲なんだ例えばアンドロメダ銀河とかさオリオン大星雲とか今見えますけどそういう。 物の存在を知るわけですよねで次どうなるかっていうとそれを構図に入れようとするはずなんですよそれは、えー、ドアップのその天体写真でもそうですし成形写真広く撮るね風景と星を広く撮る成形写真でもそうだと思います端に何か成分が入ってたらあれこれここに何か入れた方がいいなとかもしくはうんどうしてもアンドロメダ銀河が撮り 入れたい構図に入れたいからこう下から煽って撮るかなとかっていう独特な構図が生まれるんですよ。背景景景とと前の景色前景との色り合わせになるんですよねでそれをやる上でやっぱり背景を知っておかないと、まあ、星空っていう被写体を知っておかないとそれをやることはできないんですよ。話を戻すと。 このフジノンのですね 14×40、えー、TSX140、えー、れどんな双眼鏡かってご紹介すると手ぶれ補正が付きの双眼鏡なんですよ。さっき見せたこの、えー、とニューアペックスと比べるとだいぶこうゴツさが違いますよね。これでも大きい方なんですけどさらに大きいと。でこれは手ぶれ補正が入ってるからこんだけ大きいんですけど。 双眼鏡の手ぶれ補正ってカメラと違って、まあ、2つあのレンズがありますから中にプリズムが入っててそれを動かすんですよだからどうしてもこう大がかりになるという感じなんですねで、えー、と手ぶれ補正の効果がですねすごい、えー、とここのあ深め取ろうかな、えー、すいませんこれあのアウトドア用のですねテーブルを上に乗せてますこの下真っ黒なんでこれとの判別がつかないんでちょっとかっこ悪いんですけど えー、とこれがフジノンの双眼鏡なんですけどえここに 14×40 って書いてあるじゃないですかこれですね意味はここが倍率なんですよ14倍の倍率ですよっていうのと40はここのレンズの大きさですねここのレンズの大きさこれが 40mm ありますよという意味なんですね 双眼鏡の使い方っていうのは、えー、まずここがピントリングですね。ピントリング。ここを回してピントが合います。で、えっ、ー、とこのアイレリーフって言われるここはですね、こう持ち上がったり下がったりするんですけど、これはですね、えっ、ー、とメガネかけてる人ってもうここに距離があるじゃないですか。だからこう目をくっつけられないので下げ ここのアイレリフを下げて使いますメガネかけてない人は上げると横からこう光が入らなくなるので、まあ、コントラストがこうやって見やすくなりますよっていう、まあ、そういうことなんですけどねで右目と左目の視力が違う人のためにこう指導調整っていうのがここについてますまずは左目で見てこう左目で見てで、えー、同じところ見ながら右目を上げてこう指導を調整すると左目にこう右目の視力を合わせるような この双眼鏡手ブれ補正付きなのでここにですね電源ボタンがついてるんですよ。こ, こ, に電源ボタンこれを押すとコンつくんですね。でこっちのなんかえっ、ー、と双眼鏡が双眼鏡がぶれてるかのようなボタンがあるんですがこれを押すとおお落としましたね。でこれで手ブれ補正が効いてる状態になると。ここを押すと手ブれ補正がここになってもう一回押すと。 オフになるという使い方なんですけど、これめちゃめちゃ手ぶれ補正効くんですよ。すごい効くんですよね。まあ、これはですね。素晴らしいですね。明光処理って言って、この。内側のその内面反射があると、コントラストは低下するんですけど。そういうのもないですし。 瞳形って言ってここを見るとだから丸いのあるじゃないですかこれ瞳形って言うんですけどこれがあの綺麗な丸をしている と, えーと光のロスが少ないんだなっていう風にすごく見え味もいいですしえー性能、手ぶれ補正の性能もすごいのでお値段すごくいい値段するんですよね高いいんですけどいやまあ こ, これ これすごいなって思いな思ましたでその駆動はですね電池がここにバッテリーがですねこの双眼鏡の裏側にここにあってですねこれをこう回すと取れるんですけどなんと炭酸電池4本ですね炭酸電池4本結構使いますねこのように取り付けられるように。 でですね、ここ14倍って書いてあるんですけど双眼鏡を使ったことない人ってあの14倍ってどのぐらいの倍率どのぐらいの焦点距離なんだろうって多分思うと思うんですけど人間の目って50ミリって言われるじゃないですか人間の目で映るものの大きさが50ミリって言われるんですよだから単純計算ですけど単純計算で、えー、50ミリかけるこの倍率をかけてやればいいってことですね 例えば双眼鏡ってやっぱりその、えー、手ブレをしないように低倍率のものが基本的な、えー、スタンダードなんですよ。で例えば6倍の双眼鏡を使うと 50×6 で30 300mm8 倍の双眼鏡で 400mm10 倍の双眼鏡で 500mm という感じで計算をします。だからこれ は, これは14倍なのでミリので 超前距離の双眼鏡っていうことになります、まあ、実際はね映る範囲とかもあるので、えー、もうちょっと細かいんですけどざっくりとそういう感じでですね14倍っていう と,、えーとまあ、この時期だと「スバルっていうね星団があるんですよプレアデス星団通称「プレアデス星 団, 通称プレアレス星団 M45」だったかなでその「スバルを見るのにちょうどいい倍率が14倍。 普通の望遠鏡ってこう片目で見るじゃないですか片目で見るじゃないですかでも双眼鏡って両目で見るんですよね両目で人間の脳ってすごくて両目で見たものを何て言うかだから片目で見てるよりも両目で見た時の方がすごく立体的に見えるんですねもうこのね両目で見た感 どうっていいうのは見 た, に見た人にしかかわんないんですね月とか見たらね何て言うんですかねその月が本当にに宇宙に浮いてるんだっていうのがわかるんですよこれは片目だとわかんないんですよ。両目だとうわめっちゃ立体的っていうのがあってパッと外に出てこうやって見れるんですよ手ブレの精がついてるからブレずにで14倍あるので、えー、割とそのスバルとかを見るのに適した倍率の双眼鏡になってくるので。 すごくいいなって思ったやっぱ高いだけありますよねまあそのコーティングもね素晴らしくてねこれ惚れ惚れするコーティングになってますはいまあというわけでですねえっ、ー、とこのフジノンの TSX1440 のご紹介でございましたえっ、ー、とまあ私の動画だけだとちょっと説明不足の点もあるのであの私と同じですね 星空系ユーーーチュバででで呼んんいいんでしょうかねやってらっしゃるあのボスケさんって人がいらっしゃるんですよ。でそのボスケさんがこの双眼鏡のレビューを、えー、と投稿してらっしゃいますんでそのボスケさんの動画のリンク先を概要欄に貼っておきます。はい、なのであのこの双眼鏡ちょっと気になるなっていう方はこちらのボスケさんの動画もね是非見てみてください。めっちゃボスケさんも 喜んでましししたよね、うん、すごい感動ててらっしゃっゃ私もその動画を見てこの双眼鏡に興味を持ってフジビルムさんから、まあ、そのタイミングで借りることができたんですけどはいそれでは、えー、今日はここまでになります、まあ、双眼鏡ってそんなに身近なものじゃないかもしれないんですけどもあると間違いなくポジショ撮影には役立つものになると思います皆さんも是非、えー、使ってみてください はい。それでは今日はここまでになります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねバイバーイ。ありがとうございました。